皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2023年2月4日、バージョン 6.4 で追加された、室内を移動する機能で遊んでました。マイタウン所有者用の機能ですが、そうでなくても2階から外に出るには便利ですね。防衛軍で良さげなブーメランが出ました。今までは会心率アップのブーメランを使ってましたが、呪文速度もついているので、これをメインにしても良さそうです。 そして今日はガーディアンの職業クエストを一気に終わらせることにしました。ガーディアンの職業装備も手に入りましたので、これでメタル迷宮とかにも行けます。職業の証をどうするかですが、ガーディアンの証はたまにと書いてあるので、金のロザリオと同じ効果ってことですかね。よくわかりませんが、とりあえずこのまま行きます。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。